演武開演開どうも。私のずれずれなる日常演武さんですよねはい。そのいうわけで本日はいっちこちらファミリーマート、この手のクリームわらび餅を食べたいと思います。いやー、なんかこういう縦長のカップに入ってるわらび餅って結構珍しい気がしますね。いや、そうでもないか。でもクリームが入っていたのは気になりますね。それでは。チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。 ではいただきます。うからん、なんか思ってたのと違うなから。 にもちといえ、ね、ば水まんじゅういや水まんじゅうとも違うかなちょっと弾力が足りなくて確かに水分はあるのですがもうち ょ, ちょっと違うかなと思える部分があったのは残念でしたの、ね、でわらび餅とは違うと思いますのでこちらもテストさせていただきます黒蜜の甘さとよく絡んではありましてご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部へんパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします